はいどうも、ダロー、あギあギです。ということでね、こちら、アーベスこちら、アバハウスの新居に今いるんですけど、これからね、エイジ君が帰ってくる、そのうちあと15分くらいで帰ってくるらしいんですけど、その時に、あれ今、段ボールがいっぱいある状況なんですよ、うん、行っちゃダメなんだよ、後取りがバレるんだよ。 えっと、今からねエイジくんが来るんですけどえっと今ダンボールがね新居なんでいっぱいあるんですよ大きいダンボールがあるんですけどその中にね僕が入ってエイジくんが来たらえっと「うわ!」あっていう驚かすっていうね初歩的なドッキリを今日はかけたいと思いまーすいいね阿波り阿波りはい しあら。 どいいよね。<笑><笑>ということで<笑> 暗, い暗い箱に暗、はい箱に暗い箱ってなっゃ暗い箱に 暗, い 箱, ってない暗い箱…段ボールの中で<笑>えーダンボール の, の暗い箱ってよくない かっていう初的な「僕の楽しみは YouTube」「高校の部活は野球部みんなを笑顔にしたいから」